はい、えー。ここでは、まあ、おまけですね。動画を再生する範囲を指定するということを言います。えっと、Google スライドでは、音声ファイルは再生範囲を決められないんですね。ですけれども、動画は決めることができます。まあ、どういうことかと言いますとですね、例えば、じゃあここに動画を入れます。 じゃあこの動画を、まあ、何でもいいですけど、ね、この動画をねのスライドに入れますよね。はい、で、まあ、このまま学生に渡すと初めから再生されるんですけれどもここで再生時間を決めることができるんですね。 例えば、じゃこの動画見て、こっちで見ようか。なんか最初の方はあんまり必要ないな。なんかこの辺は必要ないなっていう時に、じゃあこっからね、最初は聞かなくてもいい。ここから見てもらいたいっていう時に、ね、ここまで、まあどうかなって見て、 し、じゃあ、こっから見てもらおうと思ったら、現在の、ね。今、現在の時刻をしよう。だから、この2分1秒からスタートして、じゃあ、どこまで見てもらおうか。じゃあ、ここまで見てもらおう。ね。この範囲だけ見てもらうってことができます。えー、っと、じゃあ、見てみましょうか。うん。これね。ここね。2分。 ここから始まってますね。今見ましたかね。この再生範囲が、こうですね。2分1秒から始まるということです。ね。だから、あのー、これ、音声ファイルはできないんですね。Google スライドでは。PowerPoint ではできますけど。だから、2回目の、2週目の音声の時に、切ることをしました。音声ファイルは。ね。なんか、 一つのファイルが長いから四つに切ってということをしました。でもこの場合はそれをしなくていいってことですね。動画の場合は YouTube の上にあるもの。YouTube じゃないものはどうかなえー、っと、じゃあ Google ドライブにあるものを。えー、っと、何しよう。まあ、例えばこう入れるとして。 これもできそうですね。うん。はい。これも Google ドライブにあるものも、えー、入れることができますね。あの、再生範囲を決めることができます。はい。ですから、まあ、考え方によっては、音声ファイルを切るよりも、動画を1個撮っちゃって、例えば、 ね、ここののは何分から何分まで再生しますってしといてもう一個同じ動画を、ね、こうやって置いといてこれはじゃと例えば0分から1分までこれは1分から2分までってした方が 作業は楽かもしれませんね。はい。まあ、ね、あの動画はそれができるということです。はい。で、これはどこにあるかって言いますと、今動画を入れたら右にこれ出てくるんですけど、例えば消しちゃったら、あれどうやって出すんだっけって思いますよね。どこにあるのかな表示。違う。編集。挿入。表示形式。これですね。表示形式。 ファイル形式とオプション。ね。ここにあります。まあ、英語、これすいません、日本語ですけど、英語でも多分 1,2,3,4,5 番目のこの下の方にあります。ね。やってみてください。はい。以上です。